福岡市から頼まれて東京の厚生労働省に電話をしましたカナです私が厚生労働省にお伝えをした内容については子どもや大人その他目が悪い人など 少しだけ LINE の内容を変えた方が良いのではないかということをお伝えしております。また症状についてが病気の知識がないと回答が難しいことが考えられましたのでもう少しだけ分かりやすい 病気の言葉で説明を加えると医療知識がない皆様が入力をしやすいんじゃないかなっていうことをお伝えしました。おやすみななさい。かでした。